皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月15日、春の5大キャンペーンが始まっていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。中でも特に注目なのは、この旬の期間限定釣り場です。旬の魚のキングサイズは今のところここでしか釣れませんので、今週はこの釣り場にオールインです。今のところ2匹釣れました。お魚リストで確認したところ、あと4種類みたいですね。 意外にたくさん埋まっていてびっくりです。今日のバトルトリニティは散々でした。一日一勝がノルマだとか言っていましたが、今日はゼロ勝でフィニッシュです。ポイントが地味に溜まっていたので、黄色の常連金石をもらっておきました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。